はい。おはようございます。ラスカルでございます。本日お伺いするお店、もう僕の後ろにね、ちらっと見えてんだけど、パンチョさんでございます。 僕の動画ではご無沙汰ですね。こちらのパンチョさんはナポリタンとか、まあ、パスタ系だね、スタミナがっつりのような量の多いパスタを提供しているお店なんですけれども、本日訪れているこの後ろの相模原店さんは、通常パンチョさんで提供しているメニューとはちょっと違うみたいでして、もちろんここら辺のパスタ系のメニューをはじめとして、ご飯物のプレートだったりとか、あとは定食やグラタン、他の店舗では見られないようなメニューが提供されてるんですよ。なので本日 ずはこちらの相模原店さんで1万円企画をやっていこうと思いいますいやー、1万円企画、久々でございますね。ちょっとね、最近全然こういう企画やってないので、大変だったか、楽しかったか、ちょっとね、もう記憶が定かではないんですけれども、できる限りですね、この美味しそうなメニューを楽しんでね、食べていこうと思います。 ということで、ただいまですね、パンチョさんの店内に入ってまいりました。もうね、ちょっと店舗のこのテーブルの上に並べられてるメニュー表から全然違うんだけど、こんな感じでさ、1ページ目からプレートなのよ。こんなパンチョさん見たことない。普段でもパスタの種類が多いから悩むんだけど、こんだけあるとめちゃくちゃ悩むね。 こういう企画だと量と値段比率がね一番コスパいいものを選びたいんだけど基本的にどのメニューも1000円いくか行かないかぐらいで全部もちろん量もしっかりあるんで逃げ道はないわな<笑><笑>早速ではございますけどここからね注文して1万円を目指したいと思います ナポリタンの大を1つとチキチキプレートを1つミニサラダと味噌汁のセットをお願いしてよろしいですかそれではお願いしますパスタだと一番でかいのが腸っていうサイズなんだけどチャンネル的にいいよま大食いだからさこれをね頼むべきなのは分かってるただ大で 500g 超で 1キロあるらしいんですよ麺がこの後のことを考えるとそれで終わったらお財布的にはコスパめちゃくちゃいいんだけど胃袋のコスパ的には良くないのでひよってね大にしてしまいましたいやもう今回はねこれチャレンジ達成することが大事ですからとりあえずね料理が来るまでもう少々お待ちしたいと思います ということで第一陣で揃ったんですけれどもこれ第一陣がねナポリタンとチキチキプレートプラスサラダと味噌汁のセットを注文させていただきましたではですね早速パンチョさんいただきたいと思いますひとまずベジファーストでサラダからかな卓上に何種類かこうドレッシングとかもあるんだけど、まあ、この普通のドレッシングにしますかいっしょいただきますんー うんうんやっぱりさガッツリ系のメニューを食べるときってサラダさっぱりしてていいねこういうのに後半助けられそうだわじゃあこのあたりでパスタいっちゃいますかめちゃくちゃうまそうでしょうーわうーん パンン、チョさんのナポリタま、うん、ちょっとねぺちゃっとするぐらいケチャップがしっかり使われててでこのパンチョさん独特のね太麺ですよたまらんねんーこの麺だけで 500g あるらしいからソースとか具材ちょこちょこ合わせたら 600g はありそうだね 1オーダーで2三千3 0 0 0円前後で注文してるのでこれを3週って考えたらやばいかもそしたらねちょっとこちらのチキチキプレートもいただいてみますかお米自体はガーリックライスになってるそうでこのチキンがまたでかいのよね米類でもめちゃくちゃボリュームあるわいただきます あ、うま、うん、まうますげえガーリック効いてるわ<笑>パンチあって進んじゃうね、これうまったせいたします、私がから揚げ皿ですちょっとね、追加で注文したから揚げも到着しましたやっぱりね だから普通のこのファミレスとかで1万円企画をやるのと違ってメニューにいわゆるさっぱりとして量の少ない逃げられるようなメニューは1個もないのよこの企画は大食いじゃないと無理うんただいまですねチキチキプレートを完食させていただきました結構お腹いっぱいですよ そしたらこの辺りでですねナポリタンにはおすすめというこの粉チーズかけていきましょうこれはもう絶対うまいですねせっかくなんでねこれタバスコをかけていきますかやっぱタバスコがね辛みだけじゃなくて酸味もあってすっきりするんでねチーズだけだともったいとしちゃうんでそこのね味の調整していきますうんあーこれだ これだうーんあっあの次のメニューもね到着しちゃった<笑>期間限定のナポタマというメニューにカニクリームコロッケを2つにポテサラを追加させていただきました伸びちゃうといけないんでねナポリタンをスッと食べちゃいましょう ということでただいまナポリタン完食しましたそしたらね皆さんに最大の見せ場をお見せいたしましょうナポタマの卵黄いや、あっあっ一番今日で多分うまい映像だと思うわこれ<笑>ナポリタンとカルモナーラ合わさったメニューらしいですねタタでさえがッチリだけどよりがッチリってことだいただきます 味はめちゃくちゃゃくしいただ皆さんも食べるときはねやけどだけ注意してねうーんうまっちょっと冷めるの待つためにもから揚げ食べていくか、うんこのから揚げはビール飲みたくなるねたまんないね苦手な生パセリもいますか これもね、もちろん商品メニューの一部なのでいただきますから、うん、<笑>揚げと一緒なら大丈夫<笑>大丈夫<笑>これ最後ですねうん 今までもね何度かパンチョさんでデカ盛りのパスタいただいたことあるんだけどどのメニューもね味付けががっつりしっかりされてるので実際にね食べてる量よりも満袋がくるのよねやばい あ, ありがとうございますただいまですねこちらデミグラスオムライスも到着いたしましたこちらのねご飯には 先ほどチキチキプレートでいただいたガーリックライスが使用されておりますちょっとさ現時点でこれが全部食べきったらいくらになるのか計算してみますか<音楽>皆さん衝撃的事実が分かりました動画ではね上に出てると思うんだけどまだ5000円ぐらいじゃねあ待ってでもトッピング加えてないから6000円いってないぐらいかコスパ良すぎ でもまだ半分って全然ギブアップの確率あるぞやべえちょっと大好きなカニクリームコロッケ食べてパワー補給しますうまっ大食い、OV、だからってダイエット頼んだらダメだな麺量を減らしてでも値段の割合 増やしていかないと、とてもじゃないけど、一万円いかないな、ほら。うん、はい。ただいま、ナポタマとお味噌汁、サラダのセットは完食でございます。ちょっとさ、デミオムライス行く前に、この辺りで甘いもの注文して、一回休憩させてください。 今デザート注文してたぶんの分でようやく7000円ちょいぐらいだねスイーツ攻撃できつくなったら攻めるしかないかコーヒーゼリーひたすら食うみたいなねしょうがない許してくださいそれはばいただきますうんーこのデミ好きかも ほろ苦いデミグラスソースと卵のね、まろやかさ、そこにそのご飯の度合い、悔しさと。ガツっとした人たちのアクセントが詰まってて、うまいですね。うーん、うん、まっ、ありがとうございます。もうこれね、さすがに我慢できないんで、ノンアル注文しちゃいました。<笑>皆様、このあたりで乾杯と。 水分とか炭酸はさ、うんおいうん、ありがとうございます。あ コーヒーヒゼリー3つねコスパいいかなと思って頼んだんだけど全てにアイスクリームがのってるね<笑>冷たいアイスって大食いにはきつかったりするので分かりましたこちらのお店ですね大食い企画をする際に逃げ道となるメニューはございません<笑>あのね多分なんだけど今僕が食べた量2キロどころじゃないお腹の具合で言ったら絶対3はいってるここら辺からね一気にきつくなってくるやつだねうん うん、うん、それでもうあの追加しないといけないのは分かってないけど追加する勇気はない<笑><笑>とりあえず食べてから考えるか<笑>うんあーここに来たのでもアイス美味しいな甘いアイスとほろ苦いこのコーヒーゼリーね最高わうま、ん、っ<笑>、うん 1個目は終わったけど2個目<笑>こうなってくると逆にあったかいものが欲しくなってくるね、うん、あ, あれだなちょっと置いといてあえてソフトクリームを溶かす作戦いきましょう あ、あります今デザートにシフォンケーキが来ました溶ける前にちょっと食べていきましょう生クリームとソフトと一緒うまそうもフォーク入れただけで分かるこの表面のカリカリ感このスイーツはやばいかもきっといただきますうわここに来てこんなうまいの来るうまっこれあれだな もしファミリーとかで食べに来たとしても5000円あれば全員お腹いっぱいになるわうんうんうんあとコーヒーゼリーうんうん、うん、はいそしたらオールフリーも飲んじゃって 手元にあるののはコーヒーーヒゼリーのみですねいやーこれ最初から最初のパスタもミニとかは頼んで品数多くしてたら量減るし金額は増えるしでもうちょっと楽勝だった気がするなうんはいコーヒーゼリーですね3つ完食でございますそしたらねミートソースこれミニサイズを2つしましたカニクリームクロッケもえ<笑> なっております<笑>さっきのさこの大サイズ見てからこのミニサイズお子様サイズに見えるけどちゃんと200メラもありますからねちょっと麺が固まってしまうので先にですねこれ麺だけソースあえちゃいましょうか あ, ありがいます先生ただいまですねスタミナカレーも到着いたしましたミニサイズなんですけれどもえっ、ー、とおい 普段ねこういったいろんな品をいただくような企画、まあ、ラーメン屋さんとかであってもベルトとかジーパーのねボタンチャックを緩めることってなかなかないんですけど今回ですねデカ盛りの時チャレンジメニューの時同様に腰回りは全開でございますやばい<笑>、うん、ナポリタンと違ってこのお肉のコクがあってさマイルドでこれはこれでうまいね うん、うんあとバッタ一皿とカレー食べて最後に頼んだねスイーツを食えば企画達成だうんうんマジでね普通のカレーにすればよかった みなのお肉が乗ってるカレーヤバいかもしんないゴール目前になって急にきつくなってきたうう<笑>行くぞ<笑>あこマジでねこの一口運ぶのが躊躇するレベルで来るしあ<笑><笑>うん入ります じゃあこのシフォンケーキいきたいんだけどこのスタミナカレーのねこのお肉はガツンとニンニクいれて腹いっぱいでこの香りがきっちりわんなんとかですねめちゃくちゃ時間はかかりましたけどスタミナカレーの、まあ、スタミナお肉部分ですねほぼ食べきりましたあとはこの通常のカレーと デザートのシフォンケーキと本当ねこのシフォンケーキはめちゃくちゃうまいんだけどさっきは軽かったシフォンケーキが重そうに見えるよ<笑>うんうんうんうん これで、1,700 円ちょっとこのシフォンケーキさえ完食すれば1万円企画達成でございますちょっとこのシフォンケーキを食べてね優秀の美を飾りにいましょうおいしいおいしい泣けるぐらいしいうまそしたら 長かったマジでこの一万円企画この一口でラストいただきますうん1万円達成、うん、ごちそうさまでした とということでですね本日は1万円企画を行ってきましたが無事結果達成させていただきました。 今回はですね、皆様に知らないようなパンツさんの美味しいメニューを紹介しようと思って、こういった企画をね、やったんですけれども、日本一一万円企画をやっちゃいけないファミレスかもしれない。<笑>本当にね、量に対して値段が安すぎるわ。だからね、本当に値段を安いのに味のクオリティは変わらず美味しい。いやーもう、どの方がね、来ても満足できるような美味しいメニューばかりでございました。今回の動画では紹介できなかったメニューはたくさんあるんですけれども、気になった方はね、ぜひホームページの方 からメニュー見れますのでそちらの方からですね詳しいメニュー確認してみてくださいということで本日もご視聴ありがとうございましたもうねちょっとお腹いっぱいで喋りれませんので本日の動画はこの辺りで終わりたいと思いますまた次の動画でお会いしましょうじゃあねマジでごちそうさまでした